Hola, Gamer, s y bienvenidos a un nuevo video, doy a la sugode sagaz que se quites mataracina, chiga una, oreva, superpegita. 貴様が完全体になりさえすれば、この俺には負けんというのか。あれほど歴然たるさがあっても完全体にさえなれば、この俺に勝てる。勝てるぞ。その程度ならな。おお。と、父さん、まさか。お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろう。完全体になった私と。 いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。いけ父さん<笑><笑>父さんは逃がしても、この俺は逃がさんぞおい、ベジタトこいつはんとかしてくれよは 18号、あ、あんなところに隠れて嫌がってるかおいセルに見つかったぞー、うん、し, しまった完全体にはさせんぞ邪魔はさせんぞ、トランクス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 けんいよいよかんぜんたいに体に変身か今度こそがっかりさせるなよ。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 君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかなウォーミングアップでおしまいにしてやるぜカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッなッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッ ーーバカなー。かぶ。貴様。本気でやってないなだからウォーミングアップと言ったではないか。本気でやりやがれ。すぐに終わらせてやる。ふくは、うん。くたばるい。がー。バカなーく。バカな。黒いブレ。神々。 こねぷリック砲。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 ここに現れないのだ悟空さんは貴様を倒すための修行中だ明日には戦いに現れる悟空さんなら必ず願いをかなえてくれるぞ俺はそう確信しているいい答えだでは武道大会を開いてやる武道大会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 父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。そんな。倒すのは無理だと思うけど。できるだけやってみる。<音声>おめえの力。オラに見せてみろ。わん。はい。だ。せや。やるな、ごはん。 こっちも行、oh, はバッチリみいだな。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 Totalmente inmune a los ataques. Que y claro, activó la oleada, el poder a tope de g o z Gohan, Himano Kanti, ¿vas a ser? Nakanaka, yo gatozo.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 丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ焦ることはないまだ勝負の日まで9日もあるんだそん<笑>たちの木だあいつらもう部屋から出てきたのかなんだと、ま、なんでこんな早く俺<笑>やっぱベジータもトランクスもいっつもセルの木も感じっから生きてる。 っ て, んだいってあっあれはごはんか見違えだんだあいつらあれはスーパーサイヤ人かいや雰囲気は少し違うごく自然にあの状態で嫌がる何があったんか教えてくれあはい実は エルゲーム、武道大会か。面白いこと歓迎やがったな。ミサパパ、MS、Popo, オラの道着捨ててねえか。うああ、捨ててない。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。ピッコロさんの服を。をわかった。かっこいいやつをプレゼントしてやる。<makes a mess up> <makes> でどうなんだセルを倒す自信はあるのかわかんねえさ完全体ってやつになったあいつにはあってねえからよこれからちょっと見てこっからうんと Hostia, lo que ha ganado de experiencia, Goku y Gohan también se van a volver super poderosos. Estos g ü e y s son Goku, ¿cuá? ah, eso da, ¿dónde está? Ahora se cayó el mundo de la guerra de Ser g o m e 運命を決めるにしちゃせこいリングだ。<笑>そいつが完全体かそういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃね。えぞいいな。いい知恵になりそうだな。 どこまで強くなっていったかなど、どうでしたか悟空さん正直あそこまで凄くなってっては思わなかったやってみなきゃわかんねえがま、このまんまじゃおら多分勝てねえだろうなそ、そんなもう一度精神と時器の部屋を使うま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 今のの言言いい方だだと、と貴様がが俺より実力が上だと言ってぶどう何大会セルゲームまであと9日。 精神と時の部屋での修行を終えた悟空とごはんは疲労した体を休めるため自宅に戻った三日休んで三日とくんそして武道大会だ ね, ねえお父さん本当にそれでいいのセルに勝てるのまいいからいいから悟空さん r e c u e r d e n gamers, si les gusta mi contenido, les dejaré la lista de reproducción de la saga Saiyan, la saga Freezer, la saga Android y esta que estamos haciendo, comenzando, que es la saga de Cell. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Thank、you